クルシメクルシメ。 フフフ苦しめ。 はこれでどうわ<笑><笑><笑><笑><笑><君><笑>我は死だ。 我は神に愛されし者を殺すのだディオサンティシモ・ミズルコニアディ・デミ全能の神り我がゴー 苦しめ。苦しめ スリとーーはちょっと眠いが、うん、よよかろうもろいもろいダジャクダジャクファラオに歯向かう愚か者ろが イグナ・イグナ、トゥフルトゥー・クンが我その神髄を宿す写しにとならばらめの無理を超え、いざ究極の門へと至らんクリフォーライゾーム嫌だ我を苦しめ。 おや<笑>し苦しめ。これでどう よかどかいだ真なる鬼の姿見せてやろうエン<笑><笑>ル死のメデはかいとなったラ・ショウモン大エ<笑>苦しめ。 苦しめ<笑>よかろう、も<笑>ろ<脆>い<笑><笑><笑><笑>まして、クルシメクルシ 非常にあってファラオにファラオの真ーを見るがいいギコ<笑>センター光なき者セマの誓いはとうに消え我らはダ落チだしっするかいそんにそくやな 全能の神を我が棒を見よそしてデ服プ戦ラムセール・ンティーズった苦しめ ファラオに歯向かう愚か者めが<笑>苦しめ。<笑>